フォアランさん、もうすぐバレンタインデーですか。あ、ミックはチョコを作られてるんでしょうか出ましたねこれ先ほどもちょっとその話そ最近もその話をしてたんですけどチョコレートを昔は、うん、あの十、ー、代の時とかは事務所とかに、はいはい、その手作りのチョコレート人数分作って、はいはい、配ってハビバレンタインいいなんて言って、うん、いいよろしくお願いしますって言ってたんですけどいい その二十歳を過ぎた頃からあまり作らなくなりまして、はい、これはな ん, なんでなのか僕は分かんないですよね逆に言う と, 言うとあのバレンタインじゃなければ作るんですよああへえ<笑>バレンタインに二、うん、なんで言うんですかね学生の特権みたいなところがあると思ってて手作りチョコみたいなところですか 学生が、はい、あの、大人の人に、こう、渡して、可愛いものみたいな、うん、イメージが勝手に私の中であって、うん、社会人になってしまった、うん、新社会人になってしまった、はい、今、はい、私が、チョコレートを作って、はい、現場に持って行って、はい、果たして引かれないだろうかっていう。引く引かないの話ですか。心配をしてるんです。引く引かないの話だったら、引かないと思うんですよね。本当ですか、うんまあ、じゃあ例えばですよ。例えばですよ。あのーはい、私 の, この考えですけど、はい 私、OL。はい、あの、伊藤さん OL だとしましょう。で、あの、竹七先輩が。竹七先輩ね。オ<笑>ッケー、うん、竹七先輩ね。<笑>そのルルまだ生きてると思ってなかったのに。一<笑>回ちょっと。竹七先輩ね。先輩に。うんうん、あの、あ、竹七先輩お疲れ様です。お、う、疲、ん、れあ。あの、今日、バレンタインじゃないですか。うん そうか、今日、ああ、そっか。そうなんですよ、今日バレンタインなんですよね。そっか、去年バレンタインちょうど日曜だったから、出会わなかったんだね。<笑>そうなんです、そうなんです。あ、本当だ、バレンタインじゃん。バレンタインっていうことで、うん、あの、愛情を込めた手作りチョコレートを、マジで作ってきたんですけど、食べてくれますかストップ、愛情を込めた手作りチョコレートって言い方が重たかっ<笑> 伊藤さん。え、重たい。その、その場合はですね。はい。あの、先輩。先、う、輩、ん。先、は、輩、い。えっ、ー、と、あははは。<笑>うん。ハッピーバレンタイン。あ、今日バレンタインだったか。うん、で、その、放送紙みたいなやつが、いかにも手作りです。だから。あの そ, それ。家でやりましたです。うん、そうですねで手作りじゃん。手作りじゃん。うん。あ、そうなんです。せっかくなんで作ってきました。えー、ありがとう。ほら、これぐらいだったら大丈夫でしょ愛情を込めた<笑>、 手作りチョコレートで「ございます」は重たいかもしくは絶対俺のこと好きだよ絶対俺のこと好きだよのもう2パターンしかないですよこれ確かにおこがましいですねおこがましいっていうかでも手作りは全然いいと思うんですよ を感じさせてしまうのではないか、はいはい、スタッフさんたちにって言うので。言い方ですよ、だから。<笑><笑><笑>夜勤ですもん、自由。愛情を込めて節約して作り上げたこの。バレンタインチョコレートを受け取ってくださいや、いや、はい、眠い。五<笑>万円払います、五万円払います。<笑><笑>そうなってゃうかなって思って。<笑>スイッチを上げます。じゃんみたいな感じですよ。わらしべ長者。チョコシめ長者ですよそんなの、そうなんですよ。